ロビンの真意をを知り、奪還を決めたルフィたちは、アイスバーグが整備したもう一つの海列車に乗り四方の島エニエスロビーを目指すそこには CP9 に連れ去られたフランキーを救おうとするフランキー一家の姿もあった両者は団結し仲間の奪還を目指す町じゃゴタゴタあったけどこの先はここにいる全員の敵は同じだいいか 俺たちは同志だ一方先行してロビンを追っていたサンジはルッチたちに阻まれてロビン奪還に失敗ルフィたちの海列車に合流する同じく CP9 に連行されていたウソップは無事救出されていたが一味を脱退していた彼は春春の末ある決断をする話は全て彼から聞いたよお嬢さんを一人助けたいそうだね そんな君たちを助けるのに理由はいらない私も共に戦おう私の名はソゲキングウソップは仮面をかぶったヒーローソゲキングに変装し正体を隠したままロビン奪還のため一味に協力するしかしロビン達は CP9 司令長官スパンダムに身柄を引き渡されていた大監獄への航路の入り口 正義の門を抜けてしまうとと救出は不可能となる世界政府の施設を襲うという前代未聞の作戦に挑む同志が集い「n エ s ロビー」での CP9 との全面対決が幕を開けるのであった狙狙撃撃のの島の狙撃ウソップ君の親友でこの度君たちの手助けをことつかってここにいる。 ヒーローだマントしてるからそうじゃねえかと思ったんだ俺はそうかマントしてるからヒーローなのかかっこいいなナミさんそれとついでにナミさん以外のアホどもロビンちゃん救出の前に話がある何三治君 ロビンちゃんは CP9 に何やら過去の根っこをつかまれちまってる別に奪い返せなかった言い訳をしてんじゃねえが敵地に乗り込んでもロビンちゃんが戻ってくるかは分からねえこんなもん関係あるか絶対許さんぞおおやるべきことは変わらねえ助けるだけだ とにかくロビンと会って話すしかないわねエニエスロビーについて簡単に調べておいた本島全門を抜けてまっすぐ進めば裁判所に着くさらに先島の裏手には正義の門ってのがあってその門を通過されちまうともう救出は不可能って話だあれルフィーは ココニーコチラホットジモンシンニューシャロビンはどこだメガスノアアノトーダンがってい行くぞ レガンゴこのの門は通さねえぞ このボンバンなんて反則じゃねえか尿の開け方なら俺たちが知ってる俺たちを守ってくれ この程度のもんぶっ壊しちまえばいいんじゃねえか ジェットシェルそこまでででだ海軍のせいで作業ができねえ助けてくれ おわっ・と全門が開いたあとは裁判所の門だけだ諸君気をつけたまえ前方で海軍が待ち構えているぞ裁判所の門も俺たちが開けるだスー一気に進むぞ ットットットここの守備を任されよう。 勇気言いつめ ¡Está! Окей! するんじゃねえロケット よしこれが最後の門だこれから門を開ける海軍に邪魔されねえよ守ってくれおいどのくらいで門が開くわからねえが、一人じゃ時間がかかるかもしれねえ頼むぞおい、貴様な門に何をしている <タッ>いやセカンド先ほどの門とは違うな硬くて壊せそうにもない俺達なら当てられる任<レーガ secondo>、ま、せてくれー<ガ>ー <puter> アルンン ト, ントアル <difficult> 何と、ジェットシェル。 よし ビンはここじゃねえササ上に登れば最後の建物が見えるかロケットいつまでも海軍に付き合ってる暇はねえ先を急ぐんだ時間をかけられねえ諦めて進んだ方がいいなロケット 始まって以来前代未聞だぞ。政府の玄関にここまで踏み込んだ男。は。お前ハトのやつと一緒にいた牛。<ス>やセカンド。<ス><ス> で十分に見せたことだそうだなでもんでか今はさっぱり負ける気がしねえ<笑><笑><笑>ダメだこの先の海にまたこんなに強え奴が現れるんなら俺はもっと強くならなくちゃ。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 なかったはず世界とか政府とかのに手に入ってろ俺達はロビーを奪い返しに来ただけだ俺はお前らとここで会ってよかったお金でまた強くなれた六式使いが負けるゴムゴムのゲットピストル も見せてやるよ。 負けたってのかっおロビンよかったまだそこにいたのか帰って私はもうあなたたちの顔も見たくないのにどうして助けに来たりするの私がいつそうしてと頼んだの私はもう知りたいのよ 麦わらの一味が内部崩壊を始めやがったかア<笑>こりゃおもしれえロビン死ぬなんて何言ってんだお前あのなロビン俺たちもうここまで来ちまったから頼むからよロビン死ぬとかなんとか 言っても構わねえからよそういうことはお前俺たちのそばで言えそうだぞロビンちゃんロビン帰ってこい<笑>あとは俺たちに任せろ